インクチャンネルはい、皆さんこんにちはこんばんはの人もおはようの人もおやすみの人もこんにちはというわけで始まりましたインクチャンネルまずは自己紹介をさせていただきますね私の名前は神のインクって言います皆さん、これからよろしくお願いしますね突然ですが私競馬が好きなんですまあいわゆるあれですね 馬女ってやつですねちっちゃい頃にたまたまテレビでレースを見てそれでハマっちゃったんですよねだってすごいんですよ馬が走ってるんですよめちゃめちゃ速いんですよそれなのに可愛いいんですよこんなの反則じゃないですかとまあこんな感じで競馬の魅力はどんなに語っても語り尽くせないのですがこのインクチャンネルでそういうところをどんどん発信していけたらなと思ってます。 ちなみに私馬券も買えるお年頃なので予想とかもバシバシやっちゃいますよ。目指せ一攫千金馬券が当たったらそうですねグルメとかスイーツとか美味しいものを食べたいですねそれに私お酒もいける口なので美味しいお酒が飲みたいですねあでも馬券が外れたからって焼け酒とかはしないですよ。多分 ンチャンネルそういうわけで全国の競馬場グルメとか周辺のおすすめスポットとか皆さんに紹介していきたいですねそれと競馬のあれやこれやを解説するインク先生の競馬教室とかもやってみたいですあとはそうですね競馬のゲームも好きなのでいろいろ紹介していきたいですね今は「ウマ娘のリリースはよ」って感じなんですが。 まあこんな感じで自己紹介させていただきましたいかがだったでしょうかこれから皆さんと一緒に競馬を楽しんでいけたらいいなと思ってます最後に良かったらチャンネル登録お願いしますそれじゃまたね